はいこは、こんにちは。はい、えっ、ー、と、今日は若松の芽かきをやりたいと思います。いい芽かきはですね、あの六月か七月ぐらいに一回目切りやってますんで、うん、えー、そこから吹いてきた。ああ、芽をですね、はいて、二目にするということになります。ちょっと、これ、これ、ど、どれか、これ、なんかいいですかね。わかりますかね、これ、基本的には横に出る芽を。え二、ー、つ残しなさいということなんで、ここに三つ出てますよね。一個、二個、三個、なんで、この真ん中の芽を。 切ると横にある2つの芽を残しますということで硬、うん、いね、切りましょうはいこんな感じですよね、はい、で下にある場合は下も取りますけどこれはないここもいっぱいありますねごちゃごちゃごちゃっとこれはちょっと下ですよねそうするとやっぱりまず下の芽は要りませんとこれを取りますであと2芽ですからこれとこれかなこれも取って というになったですかね。うん、はいというふうにでえっ、ー、と二目二目での残っていく残していくとで盆栽はあの、まあのま雑木もそうなんですし黒松赤松、えー、まあ五とすべてそうなんですけどこう2目二目で作っていきますので、はい、まあ二目を残すということになります、うん、本来はですねまあ六月か七月に芽切りをしてますんで、はい、えっ、ー、と八月とか九月ぐらいに、えー、これをやるとおいいとっていうのはこう二つ切られますんで。 今度受精がこう残ったまだ今今日10月ですけど10月2日ですけどまだ成長する今年あと1か月とか1か月半ぐらいありますんで、うん、そうするとここに力がまだ乗ってくると。 これで肥料を上げるとこの芽が元気になってくるよということなんでまあそうですね9月今まあギリギリっていう時期なんですけどえともう一つはもう今年は冬にやろうということでやる場合はですねこういう葉っぱも全部きれいに取っちゃってえと芽だけ残してでもう12月ぐらいになってくるともう芽も こ, うこの葉っぱがずっと伸びてきてますんでこれも葉っぱを抜いていくぐらいの作業をやると。 新芽でですすそうね、ね今年の芽ですね今年の芽新を残してこれが来年の芽を元気につけさせるために平均化するために上の方は葉っぱを少なめに下の方はいっぱい残すっていうことで最後はもうだからこの去年の葉っぱはもういらないとそうだからもう11月とか12月とかにこの芽かきをするんであればこういうのも取っちゃうとこういう状態ですね。これがもううちょっっとと秋というか冬になって やるときはもうこれだけ残すとでえっ、ー、と今の時期はまだ成長するんで、フルッパは残しといていいと。特に黒松なんか太らせたい場合はフルッパなんかはえ芽かきをやってもフルッパ残しておくという感じですね。こういうちっちゃい芽を取ります。で、2つ残すんで上があるのかな？これにちっちゃいのがありそうですけど。はい、こういうのを取ると。 んで二目2目に整理していくとでこれもごちゃごちゃになっちゃってるんでちょっとご覧の通りで何がなんだか分かんない本来は正面がこの辺だといいんですけどね全然見えないんでえっ、ー、と芽かきをやってといらない枝なんかもこういうのちょっと伸びてますんでね、はい、枝の剪定をしていうところまでですねちょっと芽かきをずっとやっていっちゃいます終わりました、はい、これも上にちょこちょこっといっぱいある、うん、こういう芽ちっちゃい芽これも取っちゃう 下にもあるあ。ここにもありますね。ここにも。これも取っちゃう。あ、これこもありますね。うん、はい、はい、ちょっと好きです。そうするとここから出てきた枝が二股に分かれるよと。と、うん、あここにもありますね。ちっこいのが。結構だからこれ元気が良かったですね。あの今年。 いくつかもやったんですけどやっぱりものによっては出ないとかあとこの葉っぱが開かずに目で止まってるやつなんかもありますね。 だから基本的にはもう二股にしていくっていうことです、はいはい。さっき横に出る二目っていうのがまあこう4つあった場合は上と下と上と下を取って横にするんですけどどうしてもこうなっちゃう場合がある、うんうん、でこういう時は針金かければこうなりますんで、はいはいうん、あの基本は横って言いながらもどうしてもいい目が、まあ、例えば片方がちっちゃくて片方長くて、うんうん、であと二つ綺麗いにこう揃ってるよとかってねした場合はこういうのを取っちゃって縦であっても。 2つ残してあげるとる目の大きさで選択する場合もありますね。ーはい、黒ね。芽かきサボってるんですね。これねー。これも赤も黒も一緒ですよね。そうですね。一緒ですね。だから黒の方が太らせたいんで、割とこのフルパを残すケースが多いですね。えー、で先ほど言った。まだね。これからまだもう少し成長しますんで、はい、うん、あのフルパー残しておくと見た目はね。あまり良くないんですけど。 そこれなんか今、縦になっちゃったんですけどねあこれなんかそうですね、今年開いてない目ですねんうん開けなかったんですよね分かんないか<笑><笑>この辺のやつは目切りをしてるんだけど目で止まっちゃったんですねこの目切り、目切りはした、はいはい、ですよ ね, すねここね、目切りはしてるんですけど、はい、目が 成長しなかったと。新芽が出てきてない、ね。ええー、開いてないってことですね。はいはいえー、で、あと逆に、さっきすごいなと思ったのが、これ見えますかね。こんなになっちゃう時もあるんですね。うん、これ、これが芽がいっぱい出ちゃってるわけですよ。こんなに、うん。これ全部新芽。新芽ですよね。逆にいっぱい出ちゃうこと。出ちゃうことはですね、これが多分ここを切ってるんですね。はいはい ここ切って目がもう小八歩にそもそもここ4つ出てますよねそういう時もあるとありますねでこっちの方もなんかいっぱい出てますんでこれはまた2つにするんですよね、うん、そうですねそうですねで、先ほどの出てこなかったやつどうなるんですか、えー、出てこなかったもう今年もそのまま待つしかないですね来年また出てくるのも来年、まあ春ですよね春春に開くと思いますんではぁー、はい、これ、はい、1,2,3 1,2,3,4 なんですけど で, でっかい元気なやつが1個あってちっこいやつがあるんで横直そうとするとこれとこれになっちゃうんですね、はい、でこれとこれがその中間で2つあるんでうんとこういう場合は左右を逆に取っちゃってこれとこれですね。内側 の, 2個のすえあの同じ大きさのものを2つ残すということで上下になっちゃったんですけどこれはこういうふうにすれば横に使えると。 目がいいっぱいあるの見えますかね上にあってこっちにあってこっちにあってこっちにあってさらにこの下にもあるんですけどもうこれはもう基本でこっちから出てきますん で, でこの大きさがちょうど同じ大きさで理想的なんですけど上の目をこれも取って下も取ってこのちっこいのこれかなこれも取ってであとこれも取ってもうすっきりしちゃいましたねでえとねででもう一個ねこの間がですね。 去年芽かきをやってないんで二股の間から上から出ちゃってるんですねこの枝とこの枝の間からこいつが出ちゃってる、うん、えー、なんでこういうのいい時なんで去年だから芽かきをしないで上の芽がそのまま残っちゃったって言うんでこれを取っちゃうと、うん、ですねで取ってきてこっちの枝のこいつを2目ですねこれとこれを取ってこの2つを残すと。 はい、また繰り返しやってきます。はい、<笑>本当は左右っていうとここを取っていきたいんですけどこれとこれをこれが上これが上でこれが左右なんですけどこの目がもう小さすぎるですねこれも出ない可能性もあるんでであればもう取ってここはもう横並びになっちゃうんですけどこの2つを残す。 そういうケースですね あ, のあまりちっちゃい芽は横にあっても成長しない可能性があるんで、うんえー、それは切っちゃうと取っちゃうとは い, いそれで、えー、とまだやっぱりごちゃごちゃ多いんで古い葉っぱはやっぱり取っちゃいますね<笑>本来は残しておいた方がいいんですけど、えー、もうちょっと遅い時期ならね取ってもいいんですけど、はいはい、それとあと剪定こういう例えば今こういう見て 正面がこうだとすると出てますよね。こ, こね、うんうん。こういうちょっと長いやつを。取りましょう。ここね、あのここにありますんで、これも取っちゃってもいいんですけど、これ残しとくんで、はい、これを取ります。これも長いな。こちらが取りますね。これ、ここがですね。えっ、ー、と今3つになってるの見えますかね。はい、12。3と、うんうん、で本来は真ん中取るんですけど、ここは2目になってますね。 真ん中も二目あると、この目こっちとこっちと、でここはね、一つしかないんですね、こっちが、うんうん。なんで本来は真ん中抜くんですけど、下の方って割りやすいんで、界面が大事ですから、目の多いやつを残して、一目の方を切ると。な, んなとっかな。輪郭からはみ出て。そうき、ね、そうですね。ちょっと大きいやつですね。ああ、これは取っちゃいましょうか。これ取っちゃいますね、そっくりね、はい。はい、こう見せるためですね、うん、はい。はい、でちょっと古っ端取って。 もうちょっときれいにします。うん、グループだと思っっっててて取ったら新芽だった。ら、新新芽芽だがついいいい。い。い。ききちゃ、ね、いきちゃゃ、ね、う, ん、あるある う, う時はありまますすよよねね。仕仕、うん、仕方方方なななかっったとか。かやっぱりね、そうそうう。だからしっかりもうちょっと待った方がいいはいいですよね。なるほどえーで はい、太くしない方がいいからそうですね古葉先取っちゃってもいいとですけど黒松だと残しといた方が太くなりやすいすその通りですねはいその通りですねまあ長い葉っぱのちょっと気になるよやつだけ抜きましたけどまあ基本的にはもうちょっと待った方がいいんでえ残しといてでまた12月とかになってくるともうこの古葉は去年の葉っぱは完全に取っちゃいますこの今年のこの葉っぱがですねさらにえっと12月ぐらいにこう おそらくまだ 1.5 倍か2倍ぐらいまで伸 び,、うん、伸びてきますんでそれを、えー、と上の方は3つ七五三っていうんですけどね三、まあ、って言っても2つがあ合わさって三なんで 6, 6, 6枚ですけど七五三ってあの葉を残す数があ、ね、上の方が元気なんで葉数を減らす、はい、冬場ですよね12月とか1月とかここで言うとこれが例えば1つ2つ3つみたいな感じで。はい 二つセットですからね。そういう感じで、えっ、ー、と三つまあ三つだとちょっと寂しいんでね。葉を残す数そうですね。そうで四六八ぐらいでもいいですけど、上の方は元気なんで少なく。でそれが こ, この葉っぱがそうなってきますんで、はい、フルッパー完全に取っちゃって、この葉っぱすらも少なくしていくということで来年の春の今度この芽をですね。そうすると上の葉っぱが少ないんで、だけど上は元々元気がいいんで、えー、芽の 出方が揃ってくるとなるほどでに出りあえずこれなんで今言った古っ端取った段階で、はい、今度はあの針金かけてこういう棚をですねポンポンとこういうふうにこういうふうに棚割りをしていくと、うん、ここもごっちゃになってますからね、はい、少しこう棚をいくつかつけていくっていうのはやっぱり古っ端取ったところで針金かけたいと思うんで今日はちょっとここまでと終わりました。 んでもやっぱりこれかもしれないですね。